東條軍、一つ人格完成に努めること、一つ誠の道を守ること、一つ努力の精神を重んずること。一つ礼儀を重んずること、一つ決起の夢を占めること。正面に、れ。あああああす、あすあすあす、あす、あす、あす。じゃあ、あす。 <笑>みんなこうオスのねいっぱいいっぱいのオスをありがとうよしあほらねいー<笑>ふわりだよー<笑>イエ<ー>イ<笑>あのふわりの前のさみかちゃんのさ「見た?」って言ってかったー<笑>ふわりも夢中になって見てたねえもうねあのふわりのさ告知もしてくれてさ いや、ミカちゃん、ほんとにいい子だなって思った。<笑>ミカちゃんの配信を見た後、ふわりんとこ来てくれた人、いますか<笑>いるみたいだね。<笑>ありがとう、ミカちゃん告知してくれて。<笑>はい、じゃあね。あ、急にチョコが。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと待って。ケン 本命チョコありがとうあのねふわりは砕いてから食べる。あ、こっちか。うぅ。うぅぅぅぅぅぅぅぅぅ。横奥くうぅぅぅぅぅぅうぅぅぅぅぅぅぅ。<笑><笑>ひょい、パク。 ケンのチョコ、確かに受け取ったありがと う, うわすごい新しいギフトかわいくないシューティングスターとかねえっとバブルハートとかかわいいはいえっとじゃあねあそう日曜日の配信ライムとコラボした配信リアリティ見てくれた遊び場ライブ見てくれた人 いるね<笑>ありがとう見てくれてあのねふわりもね楽しかったやっぱねライムと一緒にやるとこうにぎやかになっていいよねあの後半ちょっと記憶がない<笑>あのな ん, かなんか黒いものを食べた記憶はあるあそうサルミアッキねサルミアッキいや アマゾンのレビューにねあの「星2つ」にしておいた<笑>あの気になった人はアマゾンでね四、ね、490円から1500円の間で売っております<笑>あのね高いサルミ焼きと安いサルミ焼きがある<笑>あそうあのね ふわりは中間のサルミアッキを買ったおいしくなかった<笑>あでも多分ねタイヤのね差が違うタイヤのタイヤ感が違うと思うわ<笑>かんないだって1個しか買ってないもんあごめんうねサルミアッキとサルミアッキショウを買ったのサルミアッキショウはねなんとかね食べれる程度かな まあ、ふわりは食べてないから分かんないけど<笑><笑><笑><笑><笑>はいじゃねサルミアが気になったら買ってみてくださいはい<笑><笑>さあここでおなじみみんな待ってただろジブリー名場面ものまね イエーイこうね出ないっていうねはいじゃあやります「天空の城ラピュタ」より親方 VS ーラ一家どうしてもどかねえか男なら健康でとれふん<笑>あましれ帽子はぽいこきこき ちゃんやっちゃえやれ、ダフピー、みせてやれ フッフッフがそのシャツを縫うんだいはい<笑>このねシーンふわり好き天空のショーラプターでこう面白いシーンはいっぱいあるんだけどあの<笑>こう うーんってやってこう服がリブレブレって破れる感じねでね親方のねラッピーって言うんだけど親方のここにねハートのねタトゥーが入ってるの知らなかっただろう<笑>ふわりは知ってるあゆうづきありがとう<笑>ラピュタのあのしン好きわかるビタミンエビふわりちゃんのジブリ好きだよありがとう<笑> これ、ね、毎週やっていくからそうふわりが飽きるまでやりますいいぞもっとやれ掛け軸ありがとうちょっとギフトをね<笑>ギフトをねああギフトもいっぱいありがとうえっとなんとなくいいぞもっとやれ掛け軸ありがとう友お疲れ様…お疲れ様 ま, ま, まだだよまだ始まったばっかだよ<笑>よし武いいぞもっとやれ宇佐美波大草原ありがとうまんじまる大草原 はっうん指輪もねいっぱいつけとくあっひかりちゃんひかりちゃん努力の指輪ありがとう俺は努力の指輪つけるうわっうんありがとうひかりちゃんのために渾身のふわりの聖剣づきをやるよ ありがと鳥うち鳥うち見に来てくれてありがとうありがとう<笑>ごめんねーこれねやっちまったんだ前回鳥うちはほんと申し訳ないと思ってるなのにこの送ってくれる鳥ちの優しさありがとうありがとうじゃね終かった俺は ライムとの差をつけるいつまでもラムのあの悪魔ダンスに頼ってちゃダメだが俺は俺のやり方でやらしてもらう<笑>あって吉武もありがとうこれ悪魔セットじゃない初なんだけど俺はやるぞみ見てろ<笑>うわっえ 俺の中に、悪魔が、入ってくる Go Go Go to Go to Go to hell! hell! hell! どうですかふわりの渾身の悪魔です。 これは、あのー<笑>、とも、ともありがとうよかったー<笑>ありがとうふわりのね、あの、ふわりのね、だれ、渾身の、渾身の悪魔を見てくれてありがとう。あのね、もう一パターンある。閣下バージョンがある。 <笑>ありがとうえっとあの草草<笑>ねありがとう<笑>ちょっと待ってめっちゃ疲れたんだけど<笑>はい砂糖水を補給しましたふわりな悪魔かわいすぎちゃったから<笑>ちょっとやだやだちょっと待って体力を使い果たした感がある<笑>はいありがとうみんなギフトとかコメントとか 本当に嬉しいあちょっと待ってみなみえうさみいつも来てくれたありがとうあのねふわりルーペです欲しいんだろあのポーズがふわりルーペ大好きあちょっと待って どうですかあのー、リハーサルは顔のコンディションが抜群良かったんですで多分調子乗ってやりすぎた感があってこうなんかこう中途半端なウインクになってしまったことをお詫び申し上げます あ, ーありがとういっぱいチキいっぱいチキいっぱいチキふわりも大好き ああ、迷い、あ、一瞬、一瞬。ええー、<笑>ありがとうふわりルンペ<笑>ありがとう福祉、スクショ…連写した。ちょっとこレッドキャッスルス、ショ…連写した。ありがとうピンクモンバットかわいい。やっぱね、新色のルビーカラーだから。サレーセリカかわいい。大好きありがとうありがとう<笑><笑>はいじゃあね、そろそろフリートークに。 振り飛クで映る。えー、今日はね、ふわりの好きな食べ物について話そうかな。え、ちょっと待って。<笑>ごめん、<笑>ごめん。ごめん。違うんだ、違うんだ。ここの室内飛んでない花粉飛んでないちょっとごめんね。花粉かなちょっとごめん。 <笑><笑>今日はふわりの大好きな食べ物について語りたいと思います忘れてくれ忘れてくれ違うんだ忘れてくれ忘れてくれあのねふわりの好きな食べ物あの日曜日の食わず嫌いをライムとの食わず嫌いで見せてくれた 見, 見たと思うけどふわりの好きなもの1うどん でね、糖質制限するときさうどん食べれないんだよなんかすっごい苦痛だったでね最近なんか解禁したって言ったじゃん糖質制限を解除したで、そのもう猪崎にうどんを食べに行った丸亀製麺ねめっちゃ美味しかったふわりの好きなうどんはえっ、ー、と牛肉温玉ぶっかけ<笑>それにとろろをトッピングするの最高だよ ここにね、あのいっぱいあのー、揚げ玉をね無料だからいっぱいモリモリする。うどん最高。みんなの硬いうどんと柔らかい硬いうどんってあるけど、<笑>あのサヌキうどんはか、そのキシメンみたいなこうゆるゆるしたのどっちが好き？ああサヌキねわかる。ふわりもサヌキ。え<笑>ちょっとうどんの話で引っ張りすぎたあのあとふわりが好きな食べ物は寿司。 寿司はね、みんな好きなネタあるああなるほねしめ鯖もいいよねもうふわり最近ね最近っていうかずっと好きなのはトロたく<笑>巻物かよって話なんだけどあねトロタクってねそのお寿司屋さんごとに味が違うんだよあの、トロのえとろの比率とたくあんの比率え因果は アヒルと、アヒルとレッドキャッスル縁側2連ちゃん仲いいかよ縁側渋いねで、後半の縁側きつくないちょっともたれちゃわない<笑>あ、サーモンサーモンも3、3連ちゃんじゃん<笑>ビタミンエビヘッテンナッティー。ハットナッティー<笑>ドラペンサーモンーサーモンね。ピンクワンバット漬けマグロあ、渋いわかる。 漬けまぐろもねお寿司屋さんによってこう醤油甘い辛いしょっぱいがちょっとね違ういいよね金んとと卵かわいいかよ。<笑>アナゴねうなぎじゃなくてアナゴっていうところがねツーだね<笑>おーみんなね十人十色ですなまあ大体みんなサーモンと縁側だったけどね<笑>あとねピザ<笑>あの、ここで気づいたけど 糖質、好きだな、ふわり。フフフピザね。ピザ。ピザも好き。ペロッと食べちゃうんだよね。こう、ふわりのピザの美味しい食べ方は、こう食べない。こう巻く。巻き物にして食べる。<笑>お味しい。カリカリ派ふわふわ派それともこう、今流行りの中にチーズが入ってる派カリカリ派ね。わかるふわりもカリカリ派 <笑>いいよねカリカリ派はなんかねいっぱい食べれるよカリカリの方が薄い方がねいいピザとコーラは最強でもね最近ふわりは健康に気使ってるから特歩のコーラを飲む<笑><笑><笑>ああなるほふね<笑>ふわふわり派どういうこと<笑> <笑>あふわりとかけてくれたんですね<笑>ごめんなんかふわりカリカリ派とか言っちゃってふわりもふわふわ派 は, <笑>はーいあとはそうから揚げねから揚げはねあのー、ライムとトークしたからから揚げは省きますちなみにオリジンがオリジンのから揚げが好きであとはまああれですあれあの黒い飴ですねサルミアッキあれはもうあのー、好き好きだよ好きだよ はいということで今日のコーナーいってみようほい寿司ネタ漢字クイズーみんなねあのー、知ってるかもしれないけどあのー、ふわりは。 日本語があんまり得意じゃない<笑>。だってさ、ふわりはさ、ハピタプル星人だからさ、まあ、しょうがないんだよ、日本語がこう…得意じゃないのは。まあね、そこで、ふわりの大好きなこう…お趣旨、お趣旨で、お趣旨で、大好きなお趣旨で、漢字を覚えていこうっていうね、そういうね。 素晴らしいコーナーナです、ね、今からこのレーンにこのこのこれこのレーンに流れてくるお寿司の漢字をいくつ読めるかふわりと勝負こうね、えっと、流れてくるからその間にえに、ー、なんていう魚の漢字じか答える。 単純明快まあねふわりに負けてるようじゃ ね, こうね日本人力が低いねえっ<笑><笑><ん><笑>アヒル読めるってきてんだけど読めるよちゃだろあのあれでしょあ喫茶店ね喫茶店佐藤も読むふわりは日々成長しています もう記者会見は開けません<笑>え、レッドキャッスル早くないもう問題出すの<笑>、うん、ふわりが出すのちょっと待ってみんなは答える側一緒ふわりと一緒回答者側だからねっじゃあ行きますかおっしゃおっしゃそれじゃあ大将おすすめ握ってよえっと待って マグロわ<笑><あつっ笑>かんない。あ Yeah. <laughs> おいっぱいだよー<笑>えわ分かったみんな分かったえっ縦すら竜宮の使い好きすぎんか竜宮の使いってこうなんか語呂がかっこいいから覚えてんだ<笑>クエもねこの前ねあの釣り深夜の釣り番組でクエ釣ってたので覚えたんだヒ<笑>ントと終わらなかった<笑> え、ほら、みんなね意外とわかんないんだわふわりは頭が悪くないわかんないんだ難しいよねこれさあの寿おすし屋さんでさ書いてあったらさみんなさマグロか鮭 し, しか頼めないね<笑>なんとかねあでもあとあれわかるよ魚へんに弱いとかいてイワし コロンビア<笑>ビタミンエビコーン頼もうあコーン美味しいよねふわりじゃあツナ頼もうかなあハンバーグもいいよね<笑>あれシーサラダとかねうん美味しい美味しい<笑>ほらね結構難しかったね全然分かんあ、まあ、正直全然分かんなかったなんかもうあんまり何か何が出たか覚えてないかねじゃあ答え合わせしていこうか はい、コトロースいきましょうまずはーこれアジ魚へんにサンアジなんか何の関連性もないから覚えられない<笑>お疲れ様ありがとうアあ な, なんで酸なんだろうね分かんないねどんな魚なんだろうねこれおおうまそう 俺はこの姿を見ると塩をパラパラっとかけて焼きたくなりますねはい次<笑>次だ次次の答えはこれこれねこ れ, これね素晴らしいよだってイメージしやすいもん海の中にいるクリーンみたいなものウニねわかるさっきのなんだっけアジア ジ, あアジって何 な, な, んなんですかね<笑> じゃ、ウニのビジュアルはこちらですうまそうパフウニバフウニね<笑>あのウニのね、正しい食べ方はこのね、この状態で出されたとしたらこう、一気に吸うのあのー、海のエキス ご, ごとそれが正しいウニの食べ方だよまあ、トゲ刺さっちゃうけど、その代わりおいしいというねはい、次 カツオねカツオ読めたよだってあのふわりねほんとこれはねキンキンあのね昨日ねかつお節買ったときにねあのこれ書いてあったからおっ<笑>きく「カツオって書いてあったから分かったこれはねふわりの勉強がちでいいですかねカツオのビジュアルこちら<笑> え, えおろしたあとくるんだね<笑>おろしたあとね叩<笑>きにしたあとね <笑>ちゃんと火までねこうと通してくれたやつねカツオのたたきおいしいよね分かるはいじゃあ次へえあふふわりこれ正解したおっ<笑>正直ね<笑>自分の脳みそに来た魚の名前を言ってるだけだった<笑><笑>いっぱいね弾丸打ってた<笑> カレー、カレーなんだな、ほんねえっと、魚へんにこれなんだ字が達筆すぎてわかりません<笑>ほんね、これがカレーねカレーのビジュアルこちらこれさ、カレーとヒラメの違いわかる人いいですか目の位置が違うんですよいいですえっと、どっちがどっちだかはあんまり覚えてません<笑> 深夜のテレビ番組だったからもう眠かったか覚えてないんだ<笑>はいこれがカレイさんです次の人はどうあ人じゃない魚あサバここでサバがサバふわり言ってなかったあ<笑>肝心なとこでサバって言ってなかったね<笑>サバねあの塩サバが好きはいあこのねあっ猫にいるよねあのサバトラ この柄から来てるそうです。サバトラね。はい、次。サワラって何。<笑>え、サワラ。サワラ。サワラってなんだ。ちょっと、ふわりわかんない、思いから、サワラの。触らないでください。<笑>あ、触らないでください。どうぞ。 何これ<笑>ちょっとグローくない<笑>えサワラってこんへえー<笑>、えー、サワラねあ山科サワラ好きへえー、どうやって食べるのえ塩ふって焼くの<笑>さあ ひ, ひ, ひ, ひちぐそひちょっとえ、西京焼きがうまいね西京焼きってあの甘いやつでしょ知ってるはいじゃあ次 スズキああ鈴木ね<笑>えこれ魚辺に捕虜のほっあっ旅館あの、あんまりこうふわっとした知識で言わない方がいいね<笑>はいさあ鈴木の人はあ、えー、いへえ鈴木ってこんなに可愛いんだあス鈴木可愛いいね、えー、これ鈴木じゃん これこれね、鈴木じゃありません、みんなだまされないでこれは、ハタハタハタこれは、このかわいいお魚ちゃんはハタハタ鈴木ではありません、ハタハタです。<笑>あーえたな、田中鈴木じゃなかったね、田中だったかも。<笑> ちょっと<笑>ちょっと消去しよし ふわりの中の。悪魔のせいで。お待たせしてしまって。誠に申し訳ございませんでした。待っててくれてありがとう。ふわりは。悪魔を倒したぞー。吉武ありがとう。悪魔の角。<笑>待っててみんなもね、あの待っててくれてありがとう。あの寿司ネタ。 あのー、寿しネタしりとりちゃんと見てたやまあ戦いながら見てた感じかな<笑>ああとあとえっ、ー、とあの鈴木のささっきの画像は、えー、鈴木で会っておりました田中じゃなかったすまんかったついでに謝っときますあれは鈴木で会ってます えー、あのふわりちゃんあえっ、ー、とふわり塾<笑>ふわり塾ちょっと延長して放送するから時間ある人は最後まで見てってくれよなはい<笑>あのね待ってる間いのねみてっ誰<笑>ありがとう百トンチョコね <笑>あとミカちゃんもねあのラーメン送ってくれてありがとうファイトやで吹雪シュー、まんじまるシューティングスターなっちゃんもさ来てくれてありがとう紙吹雪ありがとうそれは草もよしじゃあねさっきのあの答え合わせの続きだ続きからね続きだけにねうまい山田くん座布団もってきてはいかしこまりました はいじゃあつ答え合わせの続きほい魚へんにこれは東東かなこれでニシンニシンあニシンそばってあるよねあのー、ニシンのっかってい<笑>はいじゃあニシンのビジュアルはこちらですあれおこれ見たことあるぞほら味じゃね アジとキャラかぶってないへぇ、えー、なるほどねこう来ましたね、西野はねキャラ…キャラ付けはね、やっぱ大事だよま、ま、あのーモリモリにしてかないと角とか褐色とかはいじゃあ次ハタハタこれがハタハタえっ、ー、と魚編にか神かなこ れ, これ あこうやってハタハタほんとのハタハタさんはこちらです あ, のあ似てるね鈴木とね<笑>あ間違っちゃうのしょうがないと思う<笑>なんかみんな似てんな<笑>おい大丈夫かキャラ付けが魚のキャラ付けが薄いなみん な, なんだ、ね、これがハタハタねいあといっぱいいるな<笑>ハタハタね こちらがハタハタさんですはい次ハモハモハモってバキの効果音でよくあるやつじゃないハモそう肉とかさ食べるときハモハモって食べるやつそのハモですねはいじゃハモさんはこちらですえー、<笑>ええー、え感じええ こいつはキャラ濃いな<笑>、えー。ええ。首切られてるけど大丈夫これ。大。<笑>ええー。ハモねこれがなんかちょっとうなぎに、ね、似てるねニオルニオロしてる感じね。はいこちらがハモさんでした。次の人。あヒラメ。こヒラメさっきふわり正解したよね。 あの、なんだっけカレーとの違いを教えたよ ね, ねはいヒラメさんこちら全然違うじゃん<笑><笑>カレーと全然違うね<笑>そう目の位置がね違うってテレビ番組で言ってたへえー、なんかドット柄で可愛いねヒラメはねはいこちらヒラメさんでーす次マス マス…あ、マスって、川魚なんだよねはい、抱かしました。すいません、わからないですそうかもしれないそう、マスね、マス樽だよね<笑>え、魚へんに樽じゃない<笑> あ, あ、違うか。あ、魚へんに尊いでマス<笑>え、なんか、ていてい…なんかていていじゃん<笑>なのねなのどんなていていな姿なんだろう、マスさんは ますさんこちら。ええー。<笑><笑>これ<は>。<笑>なんでだよ。<笑><笑>なんでよ、でよ<笑>。こうビジュアルを公開して、なん、なんで裁かれた状態のます寿司の。状態で出ていくんだよ<笑>あ。えっと、出て、出 て, てね。ますて、あ、ま、ます、ます、あ、ますてて。ますてて。 <笑>テーテーですねわ、すごいこれ「t e コラボじゃない<笑>ビジュアル見たかったね<笑>お趣旨にされちゃった後だったね<笑>はいじゃあ次の答え合わせこちらブリ今あれでしょ寒ブリブリ好きだよあのねブリのお味噌汁が好き あるよねあるよねなんかあのアラジルあら汁お寿司屋さんのあら汁ってめっちゃ美味しいよね、まあ、ブリさんこちらへ<笑>えー、あメッシュ入ってんだ黄色のメッシュへえー、おしゃれおしゃれはいあのこうライムと似てるよねライムは緑のメッシュブリは黄色のメッシュみたいなねはーい<笑>はい次数の子言って だよ、ふわりでもタイミングが違ったというねありがとうはい数の子数のえカ数の子って魚魚<笑>ちょっとこれビジュアルを見てみようとりあえずこちら<笑>魚卵じゃねえか<笑>魚卵じゃねえかここに来て魚卵かよ<笑> <笑>あノコ、あのおせちとか入ってるよねふわりねカズのコ好きだようん結構濃いめのカズのコが好きイエーイありがとうカズのコじゃないのはハート<笑>はいえー、と次のお魚さんはこちらですさよりここへに、ね、来て女の名前が来るえ待ってさより 細い魚ああなななるるほどなるほどどねさんんかこうかぼい女の人のイメージだねさあさよりさんは本当にさよりさんっぽいのでしょうかこちらあっさよりさんっぽいさよりさんっぽいねうーんなんかこう一歩え隣のえどっちこれこっちでいいよあ右だよね<笑>ああさよりさんうんなるほどね さよりさんは鼻が高めなんだねでもさよりさんもまんまだよね細いあ、細いであった細い魚でさよりさんなるほどねさより さ, さん覚えた覚えたふわり覚えたさよりさんのことさよりとウニは覚えた<笑>はいじゃあ次ラストだねラストカジカって何いや<笑>待ってカジカ えー、っと…あでも名前かっこいいね、魚編にこれ、なんか…秘密の日みたいな必殺技、なんかかっこいい、ね、必殺技だから、ね、強そうだね、さあどんな魚なのでしょうか、こちら<笑><笑>あ、確かにね、カジカだわ。あの<笑> <笑>あれみたいカジカだなーってあのあこれ何の真似したか分かるバッキだのバッキまあいいかカジカだな名あねカジカカジカってこれビジュアルこれ食べ れ, 食べれるこれどんな感じで塩ふって焼くのかな<笑>まあね大体ねお魚は塩ふって焼けば美味しいと思うはーいこれが ラストのカジカさんでしたはいふわりのためになるえー、と寿司ネタクイズどうだったみんなちゃんとおぼう覚え覚えたやっぱねふわりはえー、とさよりさんとカジカだけ覚えた<笑>いやさよりさんからのカジカは強いねかっこいいかっこいい。かっこいい フフフこんなことかなこんなとこかなあねえみんなさだいぶふわりもそうだけど賢くなった賢くなったー僕もふわりちゃんありがとうまあねこれでお寿司屋さんに行ってもちゃんと対象の目を見て注文できるねまあ、ふわりは回っている寿司を食べに プリプリのエビしろしろはいここで一旦 CM! 押す強い相手の技は早すぎて見えないでしょカツミのマッハ好きもバキのゴキブリ出しても早すぎて見えないでも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 この強度さすがメイドインハピタピすごいぜフワリルーペフワリルーペの拡大率は250倍フワリルーペ大好きフワリルーペ おしつんまい。はーい。こんな感じです。<笑>あのふわりルーペの CM みんな見てくれた？あれはね、あのー、ふそれもふわりが気が済むまで流し続けます。はーい。こんな感じ。はい。じゃあもう一つ企画があるんだよ。 だからね先週に引き続きブ バ, バン攻略隣の格闘家ーはいえっとねえー、おっす<笑>宇宙一の格闘家をふわりは目指してんだ。でふわりがあのー、注目している、えー、いろんな格闘技を。 えー、学んでいこうというこの素晴らしいコーナー「敵を知り己を知れば百戦百戦百戦 百, 百ってやつだね!百戦<笑>はいえー」じゃあさてさて今回紹介する格闘技はどどん っっててみんな知ってるあのー、こう、文字だけ見るとあの、聞くとみんななんかハテってなると思うんだけど多分ねみんな見たことあると思うよ。ジークンドっていうのはあの、ブルース・リー聞いたことあるでしょブルース・リー大先生が創設者なんだジークンドね。でジークンドっていうのはあの、ストリートファイトに向いてる。 ストトリートファイト向けに改良した中国の憲法って言われてるんだってで相手の攻撃を、えー、止めると同時に攻撃するっていうのがジークンドの特徴ちょっとやろうねえー、っと右ってか右<笑>いくよ ジークンドやるよ<笑>はい<笑>今見えなかったでしょう早すぎてそうそれが特徴なんだよ、えー、素早い技のコンビネーションっていうのがジークンドの特徴かなあのさ、ー、ばきと攻撃を同時にする感じパって感じ いてつくんじゃなくてさばきとつきを両方こうやる感じあんじこれってさジークンドーはさ喧嘩商売でさ10べやってたよね喧嘩商売喧嘩開業か十兵10やってたよねまあそんなジークンドーの学ぶべきところはこのねたてけんかな このさあこう聖剣好きもそうだけど横向くじゃんでも自衛勲道は基本縦剣なんだよねブルースリー先生の構えするねこんな感じかな<笑>えふ縦剣っていう…ちょっと待って縦剣のいいところ言ってなかった縦剣っていうのは相手とさこう例えばこの刻み好きが 同時になったときに相手も刻み突きをしてきたとする縦剣の場合だと有利なんだよで、なぜかっていうと見てほしいんだけど横剣にするとこうなるんだよねで、こうなると相手の突きが同じ剣だからこう入っちゃうの脇がいてで、縦剣にすることでこの肘の部分で相手の突きをさばきながら という感じこんな感じわかったたてけんってね意外とねストリートファイト向きなんだわまあねジークンドなんだけどまあ、スピード特化型だからパワーではね実は空手には劣るんだわ及ばないけどまあ、ジークンドのねスピードあれあのスピードで来られたね結構ね驚異的 脅威だよねでそんなジークンドーを相手にするとき大事なことは相手に合わせない相手のあのスピードあるこう技の応酬に翻弄されないことかなまあねこう力こそパワーだから落ち着いて自分のリズムでドこドこんな感じでね パワーで押し切っちゃえば勝てるジークんどの攻略法<笑>なるほどなるほどあーコメント呼ぼうね吉し素人には構えがシンプルに見えるわかるこうねやっぱねなじみあるよねブルース・リー先生の構え 自分のね、ブルース・リー先生ね自分の得意な突きの方向を前に持ってってるんだって「燃 え, えよドラゴン」が好きかなみんなブルース・リー先生の映画見たことある見た方がいいよめちゃくちゃだから<笑> あ, の、ね、あの前半のね映画版は あのね、ほぼね素手で戦ってないんだよ<笑>武器で戦う<笑>で、ジーク運動を生み出してから結構素手で戦うようになったんでブルース・リー先生は<笑>あねかっこいいから見てブルース・リー先生<笑>ね力こそパワーまあちょっとねあの話が脱線しちゃったけどこんな感じです以上 い, い, いやー<笑>今日さなんかふわり悪魔とさちょっと生配信中に急遽戦うことになっちゃったからさなかなか今疲労が来てる<笑>いや強かった悪魔さすがだねキラッあキラね可愛いフふわりが欲しいんだろやるぜー<笑> 喜劇だって構わないあなたと行きたいキラあ、違ったこれ日本抜きだなあ、違うねえあ〜ほらキラ <笑>なんかジョジョ立ちっぽくなっちゃった<笑>これね、唐突に始まるスクショタイムだから こんな感じ<笑>あじ。かわいいかわいいおっヨシタケこのアングルは気づいたかそう火曜日の配信の時のポーズだあポーズじゃないアングルだ<笑>こんな感じでいいかなあそうだそう「努力の指輪をつける」 レッドキャッスルの努力の指をついてないからつけます。 でいられてますかラストにくるとはなさすが悪魔の野郎だぜ倒ということした勝ったよふわり2勝2敗あっ2勝2敗じゃない2二0あ違う二千二勝2勝0敗 いやー、奥さんって、<笑>ああちよし甘いもん食えぞ。<笑>トリ<ウ>チ<笑>、トリ<ウ>チ<笑>、トリチはあのー、悪魔の召喚師とかですかね<笑>。召喚師の人ですか。<笑>ちょっと、うんありがとうトリウチ、トリウチのおかげでふわりは。 レベルアップした悪魔と戦って<笑>ありがとうちょっとね糖分補給するねトリューチーありがとうハモハモハモうんハモ はも、うん、これおいちごちそうごちそうさまでしたありがとうトリうちドキドキプレッツェル<笑>あはい<笑>こんな感じいや今日はいろいろあったなあ ドドドドキキキキプレッツェル以上にフワリはドキドキした今回の生配信だったいやまさかね落馬乱入してくれるんと思わないもんね<笑><笑><笑><笑>よしたけちょっとこれねみんなふわりが猫耳をつけたらどう思うちょっと想像してごらんどんな感じになると思うふわりの猫耳 まあ、つけてみようか。答え合わせだ。<笑>あ、ね、これね、つけてるの。見て、よく見て。これ、これ、これ。あるでしょ、ここに。<笑>あのね、ふわりの、あの、生の耳が強すぎてね、猫、ね、耳がね、負けるんですわ。 まあねでもねレアレアだから取っといた方がいいこれはあのリアリティ七不思議だから<笑>ねわ分かるよねこれ猫耳ちょっとスクショ取っといた方がいいよこれは<笑>それは臭いやめろ<笑>それごめん吉<笑>なんかね可愛いいのを期待してくれてたと思うふわりの猫耳これですわ あね見て揺れてるんだよ揺れて消えたり<笑>現われたりするふわりの代わりムーブで許してはいあ指はねあ上うえあっねこは上からだよふわりの ニャー、はーい、こんな感じです。<笑>ありがとうね、よしだけ猫耳。ありがとう、猫、ね、耳はよしだけの心の中にあるんだ。はい、<笑>ちょっと出てるけどね。酸<笑>味の努力の指矢付きよ。はーい、酸味の努力の聖剣付きよ。 くれーえ。これ取った。後でふわりにスクショしたやつちょうだい。ふわりも自分のウィンクが好きだ<笑>。だから送ってくれ。猫耳もついてるしね。はい。島崎。松、あ松島こう。松島こう、努力の指輪、はあい、三つも送ってくれた。ありがとう。 ポンポンって、こうね、つけるね。重ね付けするね。今流行りの。ほら、これ、3倍、これは、硬くなった指輪です。はい。え、松島公の努力を、くれーはい。悪魔も、飛んでいきました。 <笑><笑>ありがとうみんなほんとに最後まで見てくれて<笑>ありがとう<笑>もうねもう時間オーバーしちゃったよごめん<笑>、はい、ふふふふふふふ信はふふふふふふふふふふふふふふふったふふふふふふふふふふたふふふふふふふふ この辺であ、いい感じにシューティングスターが<笑>じゃあ、この辺でバイバーあ、着かったおぉー押 す, 押す押すす押すじゃあ押す